前乱作戦第二作戦海域追来戦はお任せください 大丈夫オ王子オ負けませんよそこだ撃てかわいそうかしらもちろんあげあげで参ります仕方ないわねそこだ撃てまあ後部甲板は盾ではないのだミスヒューガには負けたくないの 手法の火力だけは自慢なの。 これで行きたいねーそこだ<笑>歌もうん緑かあっでもいいわ少し涼しくて<笑>司令官困った時こそ王塩を呼んでくださいね 敵艦隊発見だ敵は多いぞ砲撃戦用意行くぞまあ後部艦板は盾ではないのだが伊勢ヒューガには負けたくないもちろんアげアげでまいります<笑>この格好は伊勢には見せたくないしかたないわねそこだ オッシャー負けませんよかわいそうかしらなーに当たらなければ香深い香りではないのだが手法の火力だけは自慢なの。 と力そんなの欲しいけど。 また来たんだ。もう帰れよ。 勢これで行きたいねハハハん まあ、後部はせっかく集めもちろんい そこだ、撃て。<笑>まあ、ホールドカンパンは盾ではないのだが、ヒ<笑>ューがには負けたくない。おっしょ負けませんよ。 そこ だ, やだ、まあ、いいう<笑>おめでででとうございますす作戦成功です司令官困った時こそ王子を呼んでくださいね必ずお守りしますから 次の作戦海域の攻略が可能です。作戦が完了しましたよどーんとね呼吸は大事。サプライは大切ね司令官お任せあるです